陸粒子大陸発部位、頑張ってきたことが結果に、年間グランドスラムも大手3月世界選手権で日本全市上初の大移業へ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。菱形フィギュアスケート、逆三角市大陸選手権、第3日11日米コロラド州コロラドスプリングズ。 ペアフリーが行われ、ショートプログラム SP、首位発進の三浦理来、木原隆一組、木下グループは 137-05 点、合計 208-24 点で優勝。次大陸のペアで日本全発制覇の快挙を成し遂げた。表彰式では金メダルをお互いの首に掛け合い、二人で笑顔を浮かべた。 メダリストによる記者会見で三浦は標高が高い中、フリープログラムへの不安がすごい大きかったんですけど、小さなミスがたくさんあった中、優勝できたことっていうのはすごい嬉しく思います、と喜び、木原も二人で頑張ってきたことが結果に現れ始めてきている、と頷いた。演技が終わると、すぐに光に倒れ込んだ木原。 報道陣からその時の心境を質問されると、プログラムの内容的には嬉しさがすごく溢れ出る内容ではなかったので、シンプルに今日は空気が薄かったなっていうふうに思いました。その瞬間を隣で見ていた三浦は、竜一君はいつも倒れ込むんですけど、今日はそれが激しかったので、高度のせいかなって思いました、と笑った。二人は今季、 GP ファイナル、次大陸選手権を制し、3月の世界選手権、埼玉、を制すと、国際スケート連盟、ISU、主催の主要国際大会を1シーズンで全て制す、年間グランドスラムを達成することになる。過去、年間グランドスラムを達成した日本勢はおらず、全種目を通じ、日本勢史上初の快挙の代表へと挑む。放置新聞社。